ははいどうもさんこんこにちは僕はですね今、フィリピンのセブ島というところに来ています<音楽>で、ね、セブ島というと、ね、皆さんね、ね結構ね海を想像すると思うんですけどちょっと今日はですねあいにくの天気でしてね あ, のあえてセブ島で山に来るというね新しいスタイルをとっていますで今、ここにいるんですけどここはテンプル・オブ・レイヤーというところです。で ここに女性の銅像があるんですけどどうやらですねこちらの銅像はで外観はさっき撮ってあの今流れてると思うんですけど結構ねしっかりしたところですがまだ改装中ちょっとまだ工事しているような感じですでねちょっとこっちに来てもらうとですねいろんなこういった飾りがあるんですけど あちらに見えますのがちょっとこう三味線を引いた女性日本女性というところでしょうかね結構なんかロックな感じでねこう下にこうやっていますけどなんか珍しいような感じで今からここ上に入れんのかな入れないちょっとこう階段をちょっと行ってみようかなと思いますあちょっと今ねちょうどいい景色なんですよあそこほらちょっとオーシャンビューみたいな感じでね水平線がバーッと広がっててね綺麗なんですね であそこにちょっと犬が犬さんがいるんですけど全然触らせてくれないんですね多分ちょっと日本と違いますねその辺はねレアルアルビノあんまりよく分かんないんですねこれちょっと後でね調べて載せようと思うんですけども まあ、英語が分かる方はここを翻訳していただければと思います結構西部でも有名な観光地らしくて結構いろんな方が今いるんですね多分天気がいい時はもうちょっと人が多いのかなと思います入場料は1人50ペソで2人で100ペソだったからだいたい250円ぐらい1人100円ちょっととかみたいな感じですそれでは次の場面に行きたいと思います いかかがですか皆さんちょっと新しい景色が見れたんじゃないでしょうかここはですね一応セブの市内からちょっと特別にいいさっきドライバーさんに会ってその人があの行って帰ってきて1000ペソでいいよ二2人でねそう言ってくれたんで結構ホテルとか行ってる間待っててくれたりとかご飯食べてる間も待っててくれたりする結構親切なドライバーさんでしたちょっとねあと1時間ちょっとここには入れないかなっていう感じなので次の場所に行ってほしいかなと